いい事なよ拙者出直して参る。 逆に勝てると思い 次はし死ねえぞ敵将・ザモウキが討ち取った サマのこと嫌いなんだってなそんな奴は絶対どうさねえだこれぞ天の助けつけ出し頼みますぞこいつは豪快だ俺もこうしちゃおれませんな 岐阜城をクビの墓前の備えにしてくれる馬頭の敵を取りにここまで来たかわしは逃げも隠れも損相手になろうフん、ム馬頭よりはやるようだな待てそうそう落ち着いてよ若これ以上の不可能は危険だって そうそういつかいつか必ずこの手で貴様を切り裂いてやる ぼんやりしちゃってどうしたの劉備殿のことを思い出していた若暑さで感傷的になっちゃった劉備殿は同感での戦い以来四方を敵だられにない行き場をなくした俺を迎え入れてくれた。 復讐に囚われまた俺自身も命を狙われ絶望の中で見出したのは神の世という光だった劉備殿の作る神の世が見たいその気持ちが俺を変えてくれたのだ私たちは志を未来につないでいける。 この光景を見てそう思いませんかそうだなチョウンこの先どんな困難があろうと苦せず陣<笑>の世を実現させようやっぱり若はそうでなくちゃねうん あなたのこと 立ちふさがるかまずは刃を交えていただ素晴らしき技のさえでござるな最強の弾に配慮される他のの音量を忘れか いただけると気候はもはや敵この女孔明。 敵に譲る道のが足りぬまでのこと<笑>ぬ消えろ っよ すばらしき技のさえでござるな。 がなお主を避けてはいけぬようだが次 は, はい Tamam. 稼働を行くぞ、うん 曹操は着実に領土を拡大し艦中を平定曹操に敗れた馬長法徳らはやがて馬長は長路の命を受け駅州を援とする劉備軍と対峙。この戦で劉備の志に共感した馬長は 劉備軍に身を投じた一方法徳はそのまま長老軍に残る己の身を定めるべき場所は劉備のもとにあらず彼は一人静かに次なる戦を待ったそして漢中の要衝陽平漢に。 曹操の大軍が襲来する死の魂は再び波動と開口することとなった 比べれば我らさらに信じがたいことに我が軍の中に裏切り者がなんとまさか私もただの噂であると思いたいしかし十分に注意せよ 分かり申したこの法令明長老殿のため力を尽くう。義軍を押し返 せ, し返せ傭兵官に近づけるな 今は関すごいところからこう磨いておけ。 ういう こ, とこの俺もこうしちゃおれませんな こちらの弱者についてきているまさか味方に手引きしているもは敵将唐黎明が討ち取った のためひかげずおう巨帳を破る者がおるとは。 見事な部の持ち主よさすがですな将兵らの士気も高まりましょういこいつは豪快だ俺もこうしちゃ折れませんなこれはこう見えて奇襲がおはでよさて張り切っていくぜ ここまで攻め込まれたか覚悟を決めねばならぬが疑いの目を向けられる前にもう十分だいぞやっと上手様の邪魔をさっからそうやんね奴公も死の道を行くならばそれが死も全力でおえ手しよ<笑> 来いぞこのままではどんな失態を手をわずらわせて申し訳な い, い行くぞいったん引き次の策を講じねばならすごいぞ Bye. <sharp inhale> 戦は存分に対応していかないとねこれほどの死に重機を潰す戦計り知れない大気のようだ目の覚める戦ぶりまた終わりい よくぞ血を引く美しさまで私には不要、うん、またお会いしましょう敵将王黎明が打ち取ったわしのもとまで迫るとはなその分、うん、ここで切り捨てるには惜しい危機感ない しにははかりかね行くぞさ ん, これで語り合わん見事な冬を長炉のもで漏れさせるには惜しい覚悟召されよ今ごろ要は 裏切り者は宝徳殿だと言っているだろう自らの保身のためにねなんと敵と通じていたのは楊少殿であったかへってことで宝徳殿あんたにはもう戻る場所はない。 宝、う、徳、ん、よわしのもとに来い今はお主の道行をいぶかる者 も, もおるかもしれだがその分があればいずれ諸将の信頼も得られるそして何よりわしには。 お主の力が必要なのだ正直な御人だ、はい、分かった王霊明新たな死の道を全うせん 精が出るなそれが死は新参者ゆえ武を磨き死を得ねば傭兵館から何年経ったと思っているもうお前を新参者扱いする賞はおらんそれはありがたきこと初心を忘れぬつもりであった こいつなど、最初からそんなものはないわ<笑>あの時角殿の策にはまりそれがしの命は曹操殿の手中にあったそれがしは曹操殿に命を救われて新たな道を歩めたのだこの恩義 命を懸けて返上するのみ私も居場所を失い曹操殿に救われた一人です法徳殿とは目的は違いますが初心を忘れず精一杯この国にお仕えします覚度、法徳殿大分 先々で有能な賞を集めてこられた自分たちも子ハハとしてハハハハしておれんなハハハハ違いないハハハハハハハハハハハ の世はだからこそひたすらに進むのだそなたの功績に報いようこれは新たな位いだ。